楽しみにしてまして、えー、このコロナの状況でどうなるか分からなかったんですけどもこれだけのメンバーが集まってくれて本当感無量でございますあさて2曲目ですが、えー、2曲目はですね高知のよさこいますので、えー、総動力曲として歌られてる鳴子バナ、えー、こちらの方を踊させていただきます、えー、子どもも大人もこちらの曲の方ですね お、えー、お手拍子の方よろしくお願いいたしますそれでは、構え吹くよは い, いよ佐野佐野佐野 「こっちのどこかへ来てみなじんまもがんばろこよもろどりエ 「むじらしを明けよりには明けが」「国を洗うとおな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 よいよいよいや、3の3の3の8本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 にいに頑張るぞいくよいやパー<ICH セ ス>よ、パーのパーのパーのパーいよーのパーのパーのパーのよーのパーの。 はい直れ、はい、ありがとうございました。